ジャニーズ事務所の藤島ジュ樹林稽古社長が1月1日付で関連会社4社の代表取締役会長に就任したことが同月10日に明らかになった。ジュリー氏が新たに会長に就任したのは著作権などを管理する株式会社ジャニーズ出版、コンサート運営会社、株式会社ヤングコミュニケーション、レコード会社及び映画会社、株式会社ジェイストーム、 グズの制作販売などを行う株式会社 MCO の4社。いずれもこれまではジュリー氏が代表取締役社長を務めていた。ジャニーズ事務所、そしてジュリー氏をめぐっては昨年末に金銭問題が大きく報じられてしまいましたワイドショー関係者。2022年12月27日、ジャニーズ事務所とグループ会社2社が 所属タレントに渡していたお年玉を経費として計上し、所得税の厳選徴収を行っていなかったとして、東京国税庁による税務調査で約4000万円の追徴課税をされていたことが報じられた。お年玉は毎年年始に渡されており、2022年までの5年間で総額約9000万円に上ったという。 これとは別に、ジャニーズ事務所とグループ会社3社が2021年までの5年間に約60億円の申告漏れを同国税局から指摘されたことも明らかになった。その中には、国がコロナ災いで中止になったコンサートの補填をする、コンテンツグローバル需要喪失促進事業費補助金に関するものもあった。 資格国税庁はジャニーズ事務所に忖度せず、芸能プロ関係者が話す。ジャニーズ事務所はお年玉も申告漏れもすでにしっかりと納税を済ませていると説明しています。がお年玉の件は朝日新聞が申告漏れの件は読売新聞という大手一般紙が報じたわけですからかなり大きなニュースになってしまいました。 実は今の国税庁の上層部がイケイケでジャニーズ事務所のような影響力の大きい芸能事務所にもガンガン行くという方針のようなんです。そのため、お年玉や申告漏れの問題にもしっかりと対応し、一般紙も取り扱ったんでしょう。ジャニーズ事務所の監査役は1月11日発売の 週刊文春の直撃取材に対し、交際費は外部に払うものだが、タレントは個人事業主だから、交際費扱いで問題ないと回答。しかし、国税は増与を認めようとせず、タレントを全部調査すると通達しているとコメントしている。国税庁の強気な姿勢が伺えますよね。ただ、国税庁だけではありません。 厚生取引委員会もジャニーズ事務所をはじめ、大手芸能事務所を厳しく見ていくという方針だと聞こえてきています。全能。近く2019年にコートリーがジャニーズ事務所に注意。厚生取引委員会委員長の古谷和幸氏は、競争なくして成長なしの基本的な考え方の下で、 公正な競争を担保する市場の機能を通じて適正な分配を実現するためにも競争政策の担う役割は少なくないと考えています。中略、様々な分野での公正な取引環境の確保に寄与できるよう、公正取引委員会の任務を着実に果たしていきたいと考えております。と、令和5年の年頭書簡を出している。 東京五輪パラリンピックのテスト大会関連業務をめぐる談合事件にも、コートリーのメスが入り、電通、白報堂などの複数の超大手企業に、東京地検特捜部とコートリーの捜索が入ったことからも、コートリーが強硬姿勢を貫いていることが伺える。コートリーといえば、2019年7月、元スマップを出新しい地図の稲垣五郎。 49、草薙剛、し、48、香取慎吾、45を番組に出演させないよう、ジャニーズ事務所がテレビ局に圧力をかけたとして、コートリーに注意を受けていたことを報道各社が報じ、世間に大きな衝撃が走ったことも記憶に新しい。四角金プリ脱退組の3人も変わらず活躍できる 今後そのコートリーがより厳しく芸能事務所の動向をチェックするようになるというんです。一度注意を受けたジャニーズ事務所がタレントやテレビ局に圧力をかけるようなことはありえません。ただ民放キー局のジャニーズへの忖度はまだに根強くありますからね。今後は直接的な圧力だけではなく、 テレビ局サイドの行き過ぎた忖度にも、メスが入ることになるのではないでしょうか。前での芸能プロ関係者。コートリーの動きを考慮すると、5月22日に t n g p i n s キンプリから脱退する平野市要25、岸優太タ27、神宮寺優太25も、ジャニーズ事務所退場後に、地上並みの番組に出やすくなりそうだ。 四角タッキー事務所も地上並出演が容易に前での芸能プロ関係者が続ける。昨年10月末にジャニーズ事務所を電撃退場した滝沢秀明さん40も新たに芸能事務所を立ち上げるという話が取り沙汰されています。滝沢さんのお気に入り滝にとも言われるジャニーズ JR。 ユニット一ー地と RS はすでに退場することが明らかになっていますが、滝沢さんの新事務所に移籍する可能性も囁かれています。その新事務所に所属するタレントも地上並番組に出やすくなるのではないでしょうか。また、新しい地図の3人は今でも時々テレビで目にしますが、今後はますます地上並での活躍が増えそうです。 カンテレが中心ですが、草薙さんはドラマの番線で露出が増えていますよね。四角ゴートリーの締め付け強化でジャニーズ事務所を辞めやすくなる草薙が主演を務めるドラマ、罠の戦争、カンテレフジテレビ系が1月16日よりスタートする。ドラマのスタートに合わせ、草薙は、サンマのマンマシン春 SP、岡部ロ、火曜は全力。 課題さんと千鳥くん、すべて関テレフジテレビ系、などに、立て続けに出演している。草薙さんのドラマの調子が良ければより民放キー局の番組に出るチャンスは広がっていくでしょう。ね。さらに言えば、現役のジャニーズタレントも、今以上に退場しやすくなるわけです。 敬愛に、ノーワン、イーストエースなどにも、一部では対象説が囁ささかれたりしていますが、ジャニーズ事務所を辞めても変わらず、地上波番組に出られるとなれば、退場のハードルはぐんと下がるはずですからね。全能。ジャニー北川氏、去年87の成居以降。 退除者が続出しているジャニーズ事務所だが、2023年は国の組織からの逆風にも苦慮することになるのかもしれない。近く、なんかうるうるしちゃうよ。金プリ×スノスト、カウコン、舞台裏の超豪華3グループ集合写真。 大晦日から元日にかけて行われたジャニーズカウントダウン2022ハイアジー・ルーシー2023では5人の金プリが圧巻のパフォーマンスを披露したが、その5人体制の金プリが見られるのもあと5ヶ月と迫っている。